今回はたったの20秒で腹直筋や腹横筋をしっかり鍛えてお腹をへこませることができるアイソメインワンレックレイズを紹介していきます今回の動画を最後まで見ることでなかなか効かないクランチシットアップしても全然腹筋痛くならない頻 ン, ンに回数が増えるだけそんな方に簡単でお腹に効かす方法というのが分かってきます必ず最後まで見てもらって一緒に頑張っていきましょう はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回ですね、たったの20秒でお腹にしっかり効かすことができる、アイスメイワンレックレイズを紹介します。腹筋というのは、どうしても足を動かす。または上体を起こす。そうすることによって腹筋に効かせます。腹筋が効かすポイントとしては、腰が浮かないように行う。腹筋以外にできるだけ力が入らないように行う。 そうすることでできるだけ腹筋に効かせることができてくるんですけども今回はそんな意識を省いてもお腹に簡単に効きますいろんな腹筋があるんですけどもやはりレベルに応じてちょうどいいエクササイズをしないとやはり腹筋に効きにくい他の場所が痛いお腹に効く前に他のところが痛くなってしまうそうなるとお腹に効きませんから自分のレベルに合ったものを選んでください そこで今回は応用編として初級、中級、上級と3種目行っていきます。各20秒しますから3つやっても1分です。頑張ってやっていきましょう。そしていろんな腹筋があるんですけどもどれもやることをねお勧めします。いろいろやった中で自分が効かせやすいものというのが今のレベルにぴったりです。今回はアイソメトリック収縮というのをしながら 復帰により気化していいこうと思いますそれでは初級から紹介していきます初級編は片足を曲げて片手で足首を掴んでおきます反対の足はできるだけ遠くに伸ばして手で膝を触る感じで起き上がって10秒キープです呼吸は10秒間吐き続けますお腹にとにかく力を入れてお腹をへこませながら 息がなくなるまで10秒吐き続けてくださいそして体を起こすのはやはり腹筋が要りますから難しい方のために足首を持って足首を引き寄せる感じで体を腹筋の効く位置まで持ち上げて手は遠くに伸ばして10秒キープこれを左右10秒ずつ初級編はやっていきましょう携帯は横に置いといてください それでは10秒いきます321512345678910反対いきます3 2 1 o 1 2 3 4 5 6、7、8、9、10、OK! 次は中級編です。中級編は足首を持たずに曲げてるももを手で押します。上体を起こしてももを手で押してキープです。ももを手で押すことで腹筋にアイソメトリック収縮が起きます。要するに 起き上がりたい体を手で押しますから起き上がっておくことが辛くなりますそれでお腹をしっかり効かしていきます伸ばしてる足は一緒です手をしっかり伸ばして膝を触る感じで体を起こしてキープ10秒いきましょうスマホは置いといてくださいしっかりももを押しますいきます3、2、1、o 1 2 3、 5678910反対いきます3 2 1一1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 o k いやー中級結構効いたと思いますラスト上級です上級は ももを押さえながら足を動かします息吐きながらです頑張っていきましょうラスト3215123456789 スリー・きますン・フォー1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 <音>、OK、あお疲れ様でしたいやー久々にね久々にお腹に効いたやっぱりアイソメトリックは効きます 今のはね、中級、上級っていうのはちょっと難しいんですけど、これができてくると、すごいお腹に効きます。これはワンレックでやったんですけど、両足だったら結構難しいです。なので、バランス取るためにワンレッグで、ももを押さえて、お腹にアイソメトリック収縮を加えて、少ない時間で効果していくというやり方になります。もちろんね、初歩的なものとしては、しっかりお尻を締めて、腰を床につけて、上体を起こす。 っていうことがまずできてないとお腹より先に腰が痛くなってしまうんでそこはしっかりねお腹をへこませて腰を丸める、出るお尻を締めるお腹をへこませて腰を後ろに出すこれがこうなってると床から腰が浮いてしまうのでしっかりねお尻をキュッキュッと締めて腰を床につけるまっすぐにさせるお尻を締めてそうすると腹筋を締めた状態で行えるので。 しっかりね腹筋に効かすことができますそして息を吐くこと口を尖らせてふーんと腹圧をかけてふーっていう感じでお腹をへこましていく腹横筋っていうのが同時に使うことができればお腹は確実にへこんできます下手すると次の日からお腹がへこんでますなので今回のね腹筋アイスメワンレックレイズというのをやってみてくださいもしレベルに合わずにできなかった方はですね 他の種類の腹筋をやってまたこの腹筋に戻ってみてください。その時は必ずできるはずです。頑張っていきましょう。勉強になった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いします。各種 SNS も行ってます。説明欄にリンク貼ってますので、動画のシェア、そして SNS のフォローよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。